ちょっとね、最近衝撃的なことがあって、私の話、ブラックの話っていう映画、このチャンネルでも紹介したんですよね。あの、長いブラック映画です。まだ上映してるところあると思うんで、まあ見てない人がいれば見たらいいんじゃないかなと思うんだけども、あれに出てくるブラックの青年っていうのは、まああの、解放同盟とかにも関係ない普通のブラックの青年というふうに本気で思ってる人がいるっていうのに僕衝撃を受けたんですよ。 メディアリテラシーってね、学校で習わないですか僕、高校でもちょっとだけそういうのを習ったような覚えがあって、大学だとバ リ, ア リ, バ, リバリ、メディアリテラシーの授業を出てたんだけども、そのテレビとか映画とか、ああいう場面に出てくる映像、そういうものっていうのは現実そのまんまじゃなくて、まあ、言ってみればフェイクというか、作り物の映像だっていうことは、これはもう基本中の基本なんですよね。 ただまあ、ブラック担保はかなりガチですよ。あの、事前準備なしの一発撮りなんで。まあ、後で編集はしてるんだけども。でも、映画とかね、まあ、生放送でないような、まあ、テレビとか、まあ、生放送でもそうだけどね、事前に準備して、まあ、出演者を選ぶところから始まってね。で、出る前にいろいろ打ち合わせもするわけです。その上で撮るわけだから、当然、現実そのままっていうわけじゃないんですよね。 で後 で, 編集もするしで特にもう映画に関してはねやっぱ綺麗な映像を撮りたいんでそれはもう、ね、大変な準備があって長い時間撮ってねで最後に編集してその本当に長いフィルムの一部が使われるわけですよ。ね、であの映画に前側ですねあの三重県のあと北芝大阪の部落出てきたんですけども。 ブラックって色々あるわけでね。あれが典型的なブラックっていうわけでもないですよね。ね前川っていうのはあそこはなんか、童話関係のね、ブラックフ係ンチのスローガンがガーンってでっかいのが出てて、あそこまで明らさまにやってるっていうのはね、まあ、 まあそういう部落も結構あるんだけども、あれはどっちかっていうとね、やっぱりその運動団体偏ったようなそういう部落だし、北芝っていうのはね、あれ、美濃なんでね、大阪の人は知ってると思うけど、美濃っていうのは結構あの金持ち、おしゃれな街なんで、部落の中でも相当あそこはあの柄がいいというか、すごいあのお金持ちも多くてっていうところですよ、あの辺りは。ただその 大阪のね衛星都市っていうのはやっぱりその運動が強いんですよね。で、北芝なんていうのはもう北芝部落っていうことは別に隠してもないんで、結構メディアにも出てるんで、まあ、俳優部落ってね、珍しいんですよ、やっぱり。で、その出演してる人なんだけども、いやまあ、 言っちゃっていいんかなあの、三若優作さん、監督の人。まあ、あの人は、あの、稼働家のさんと仲いいんで、稼働家さんっていうのも、ま、どっちだと解放同盟側の、まあ、自分部落出身って言ってる作家の人なんだけども、まあ、あの人の人脈ですよ。うん。合ってますよ。合ってますよね、これね。あの、いや、僕、出演者見たんだけども、あれ、これ、もろにあの、稼働さん人脈じゃないのって思って、だから別に、あの人たちがごく普通の部落の青年って、 ってていうわけでももなななくてまああ解放同盟なんかとつながりもあるしやっぱりそのここは部落だっていうことをですねその村ぐるみでですね知らせてやってるようなところなんであれが典型的な部落の青年っていうふうに思われるとそれは違いますよだってそんな自分がね部落出身ということをなんかどうカミングア ウ, アウトしようか悩んだとかねいやそういう人ばっかりやったら怖いですよ。部落ってその住民 で言えばもう300万人ぐらいはいると思うんですよ。その土地ベースだとね。そこに住んでる人たちがね、ああいう感じだったら、それはちょっとおかしいんじゃないのっていうふうに皆さん思いません。あの、ま、あ実際ね、部落で、その童話団体とかに属してる人っていうのはもう 1% あるかどうかの話なんです。で それで同和団体でまあ活動しているような人ってなるともう確実にこれは 1% いかないですねこれはもう解放同盟だとか同和会だとか人権連の人たちもこの事実は否定しないいと思いますだからそこが部落だっていうことをことさら意識してる人っていうのもまあマイノリティですねよね部落の中でマジョリティっていうのはまあそ も, そもそもそこは部落だっていうことを知らないっていう人。 あるいはもうブラックだっていうことをまあなんとなくは知ってるけどもそういうのを意識したことがないっていう人がまあ大多数ですだからもうカミングアウトどうこうとかなんかそういう問題じゃないわけですよそもそもそういう発想が出てこないまああるいはまあ別のまあまた別のね極端で言うと大阪なんかのねまあ特にまあ今だと大阪市内よりもねむしろ衛星都市のブラックなんかは もうあからさまに部落っていう風に分かるような状態になってるんですよね。改良住宅が建ってたりだとか。で、あの、香川なんかもね、あの行ってみた。 ブラック散歩を見たらわかるんだけどもまああからさまにブラックだっていうことはわかってるから、まあ、あの辺りのブラックに住んでる人はもうここブラックだっていうのはもうわかってますよわかってます。でしかもそのカミングアウトどうこうっていう問題じゃないわけですよあんな派手にニコイチ立てたらもう見た目でわかっちゃうわけだからあの実はここブラックなんでとか言ってて今更言われてもっていうことになっちゃうわけですそんなわかってる話じゃないのって。だから そういうのが嫌だっていう人はもう出ていくわけです。だから残ってる人は、やっぱしその、まあ言ってみればもう低所得者層というか、そういう公営住宅なんかに住んでるような人ですね。あとはもう年取った人とかね、もう今更どっか行ってもそんな別にね、何もそんなわざわざよそ行ってやることもないしっていうような人ばっかしで、まあ若い人で野心があるような人はどんどん出ていくわけです。 そそれはねやっっぱ昔もそうだったと思いますねあのコーねブラック資料あのこのチャンネルでも紹介したけどあれにも結構ねよそに出ていく人がいてでそういう人はねよその予想に出ていくような人はその。 もう自分がブラック出身だとどうのどうのこうのまあ隠してるみたいな書き方がされてるけどそもそもそういうことをわざわざ言う理由がないわけですよよそに行ってまで。でましてやそんな童話団体だとかその融和団体とかそういうものに参加してどうこうっていうことをするような理由っていうのもないんでね。 とすると、やっぱり、その、声が大きいのは、その、まあ、いわゆる、その、洗脳されてるっていうか、まあ、解放同盟とか、そういう、童話団体のシンパシー持ってる人ですよ。で、だから、あ三つさんの、あの、私の話、部落の話、あれにですよ。あれに、いや、今更、ここは部落だって、そんなことみたいな人とか、そもそも、ここ部落なのとかね、そういう、わかんない人が、映画に出るわけないじゃないですか。 うん、そういう人をまず映画に出しても面白くないし、出たいと思わないでしょう。うああいう映画にね。いや、僕も熊本のね、部落探訪してね、ちょっとね、地元の人にピンポンしまくる機会があったんですよ。あの、ちょっとね。そしたらやっぱりね、もう、まあその、そこはね、もう部落だっていうことはよく知られてる場所なんだけど、でもまあ、党に、党のね、住んでる人にとっては、もう今更どう話とか部落とかもう、もうどうでもいい話みたいな、そういう感覚なんですよね。 でまあ、指定童話地区だってね、もうそういう状態なんだから、ましてやもう未指定地区なんかに至ってはね、知らないんですよ、そもそもそこは部落だっていうことは。で、あの野田の部落なんかにも行ったんだけどもねその、なんか地元の人から電話かかってきたんだけども、そ, の そ, のそもそもねあの、林保館についても、あれが童話関係の施設だっていうことも、自分初めて知ったっていうような言い方されましてね。 本当、地元のね、あの部落に多い名字の人でしたよ。名乗ってたけども。うん、だからもう、ほとんどはね、そういう感覚なんで住んでる人が。だから、その、わざわざその、部落というふうに銘打った映画に出てくるっていう時点で、まあ、どういう人なのかっていうのを考えてほしいんですよ。やっぱそこで偏りが出てしまうんですよね。で、よくね、やっぱりね、そのメディア関係の人とかも、やたら当事者、当事者っていう言い方を繰り返すんですよ。その当事者って何なんだと。 まあ言ってる人からすれば、そのこのブラック差別の当事者っていうのは、こうブラック民なんだ、ブラック出身者なんだっていう考え方で言ってるのかもしれないけども、じゃあブラック民、ブラック出身者ってね、どう提示するんだ、どの、どの範囲までね、それ含めるんだと。 ね、途中でよそから住み、よそから移ってきた人もそうなのかと。ね。で、親の出身地ちゃ、まあ、部落なんだけども、まあ、自分はもう、もう外に出てるよ、出てるよっていうような人はどうなのかっていうことになるしね。その当事者っていう範囲がそもそもね、どう、どういうカテゴリーの人たちを指すのかっていうふうにもね、思うし。例えば、林保官の職員とか、同和行政に関わってる人とかね、そういう人はじゃあ当事者じゃないのっていう話になりますしね。 であとはじゃあ当事者だったらどうなんだっていう話ですよ、そのじゃあ住んでる場所がね、部落だったら偉いのかと、なんか考え方に違いがあるのかっていう、そんなことは全くはないわけでね、まあ皆さん、ちょっと想像してみれば分かると思うんですよね、特にまあ田舎の、ね、出身の人なんかじゃあ自分が、自分の出身時の歴史とかね、そういうこと、どこまで知ってますかっていう話です。だからそれは別に部落 の出身の人だって同じことでまあ大抵の人はそんなにね地元のその歴史とかね過去の経緯とかそんな深く知ってるわけじゃないですよあの僕の部落田んぼ動画見て初めて知ったっていう人も結構多いんですよねだから皆さん言うほどねその部落に死んでし部落に住んでる人がそうだよいうほどその部落について知ってるわけじゃないしねなんか なんか当事者だったらなんか差別がどうかわかるみたいなねそんなことを真顔で言うようなね人もいるんだけど今なわけないでしょって。 ブラックに住んだら脳みその構造が変わってね、何が差別かどうか判別できるようになるのかと。んじゃあだったらね、そんな、ね、ブラックに本籍地移してみたらどう、どうですかと。本籍地移したって別に何も脳みその構造変わりませんよっていうことなんですよね。だから皆さんね、その、あのー、まず、まずメディアリテラシーっていうのを身につけてほしいっていうことと、常識的な考え方をしてほしいんですよ、そのね。 もう浅田理論でその差別されるものの気持ちは差別されたものしか分からないとか言うけどもいやわ分かるよ大体そんなね人間なわけだからねそのだからおかしいやつはおかしいっていうふうにそれは普通の感覚で思うんだったらそれは部落に住んでる人もそれはおかしいものはおかしいと思いますよやっぱり大抵の人はその解放同盟の活動内容なんか知ったらねえー、とか言ってこいつはおかしいんじゃないのっていうふうにやっぱり 思うわけですよそれは、うん、だから皆さんそのあ の, あの映画を見るときもこれはあくまであのエンターテインメントなんだとね作り物なんだってそれはもうあ の, あの映画だけに限らないですよそのテレビの番組でも何でもそうだけどもこれはあくまでフィクションなんだと ね, ねドキュメンタリーみたいなねあのノンフィクションのような体裁を取っててもそこにはやっぱ撮影する人の主観が入るわけだしいろんな準備がされてるわけだしで 当然編集もされてるわけです。ということはちゃんとね、それは皆さん知っていただきたいと思います。で、ブラックのことをじゃあ本当に知りたいっていうんだったら、それはね、あの、ブラック探訪していただくのがいいんじゃないかと思います。ということで今日はね、ちょっとね、なんかね、いや、なんだかなというふうなことを聞いたので、あの皆さんにちょっと注意喚起としてお伝えしておきました。